では、シオピンさん、はいここからね、ここからがお楽しみ、はい、大抽 選, 会委員長の抽選会に入らせていただきます。はいあの 人ね、そうトラウマやルコ子が栞み<笑>さんもこちらからで順番にあのねあのまたこれのねはじでじゃんけんをしてどっちかですかではじの方のこれ大事よ端この人じゃんけんしていただいてこれ大事よじゃあ勝った方が先攻か後攻か決めていただくとそうですねそうしましょうはいでは行きましょうせーの最初はグーじゃんけんバイはい次はヒロキやったなこれヒ、えー、キズナやったなこれヒロキ 一番トップバッターか後半かどうしましょうか。<笑>はい。先で。お、じゃあこっちから、ね。はい。さあ、また、ね、ト, トラウマになっている子はいますけど、一言もらっておきましょうか。<笑>ぜひあの一歩前に。めっちゃトラウマですけど。どうぞ国際さんそしてリコさんにもお手伝いいただいて一歩前に出ていきて皆さんの方に見えるように。そして。あ, あのね、それあの引いた後にあの僕あの大きな声でチーム名読み上げますんだの。 裏でねあのあ順番書く人がいるんで、はい、あそこにいたそこにいたはいはいではお一人目入れでしょうか、はい、では引いてくださいお願いしますはいキズナ国際チーム十番ですはいす高知県エサこいアンバサダーキズナ国際チーム十番です十 番, 10番はい十 番, 番はい続いてリグル 一応お願いします11番ですリグル11番リグル11番ですさあ、ウフフ、美女踏んだ8番ですウフフ8番です8番がウフフです真ん中くらいですか、ね、こかどこどこいくよ。はい 14番えっとごめんなさいどチームチームチームっちのみちのみゆりもんじいいとこ聞いたねさあ八国ですお父さん大事よこれほら子供たちに悩まれてるよ3番です三番お父さん3番引きましたさあボスボスほらもう1円して神頼みさあ1番1番7番です番 ラッキーセブンサリーエ先生十三番ですシンプラブ13番、えー、さあドンとここで戻らんかいあららら五番です五番ドンここさん五番十二番ですチーム名十二番チーム名 ちえっとここは響き、響き15番。 微妙なとこでなんか首かしげて<笑>あっ ち, ち, ち, ち, ち, ち,、はい、ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと早いちょっと早いちょっと早いちょっと早いちょっときんない、はいうん、もう今手書きなんでさとか何番佐とかさとか1 <笑>聞くなよって佐とか1番ちょっと待ってねあっじゃあ5出したらいきましょう あ, あ、オッケーオッッケケーー、フルネームちゃんと書いてくれてますからね、うちの奥さん頑張ってますうちの奥さんはねもうね家帰ってよく怒られてます僕も子供が何人いるんだって言われてますやんちゃですあの、塩見さんここでね、はい、ラブラブっぷりはなくていいから あ, あそうです、はい。<笑><笑>ちょっとのろけてみましたのろけてね246あと246のことだっけ、うん、そうですあと2と4と62と4と6はい まあ、あのレミカさんはね一番引かなかったから満足でしょ<笑><笑>もう前回だって純也のことめっちゃ睨んでたからね<笑>殺すぞって言いきや<笑>ねん246ね全部前半ね大丈夫東海大響があっ霊垣まで行ったあはいじゃあ続いて春日を思う青い屋一星で す, いいです青い屋一星ですね、はい 6番青いやいせい6番まだまだまだ引かないよ次次引かないよ分かってるだろうなあっ次か4次<笑>か4しかない青いやいっせいが6番 OK 次行きましょう、はい、じゃあ自由さあまんだか4番でーす4す自由4番なんか「あーみたいな声してるけど大丈夫<笑>後で怒られないあそうだね<笑> さあ、レン、何番が出るか、何番が出るか。<笑>さあ、二番です。おお、二番。二番しかねえだろって。<笑>はい、じゃあ、ちょっと読み上げましょうかね。<笑>フルネームでね、書、はい出てくれてますから。もうね、今発表されました、各チームの皆さんは、そ、は、の、い。 順番できますのでいろいろと ね, ねご順こ、ね、の順読み上げますよ。上から順番に読み上げます。読み上げたらすぐコピーね。はい。<笑><笑>はい、じゃあえっ、ー、とコンテストのね順、えー、順番をもう一度一番から読み上げたいと思います。一番よさこいチーム佐藤で上げてはい。 2番、レ3番、八国メロス4番、自由5番、どーんとここで踊らんかい6番、青一世7番、躍動8番、ウフフ。 10番ダンスカンパニー麗華組10番高知県よさこいアンバサダー絆国際チーム11番リグ12番武蔵野国よさこいれ一心13番疾風ランプ14番立教大学よさこい連ゆりもんじゅ そしてポリ15番よさこいダンスチーム東海大学響き以上15チームで、えー、最終審査を行ってまいりますはいでは選ばれた15チームの皆さん頑張ってくださいよろしくお願いいたしま す, しいしますはいじゃあ早速ねあの準備の方に入っていただいて